お前の負けだクレタス・キャサビーミステリアにも言ったように調性隊をコントロールできる奴なんていないんだ僕の出会った誰にもさあ安もうスパイディ終わったんだそうだなまあそのうちにう